皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ木きゆかりでお届けしています。2022年3月30日、今年も妖精の国の季節イベントが始まりました。マップ自体は変わっていないので、なんだか我が家のように懐かしい妖精の国です。今回のターゲットは、このピンクモーモンです。これまたなんだか懐かしい感じです。そんなこんなでいろいろあって、妖精の国のクエストはクリアできました。 ただ、今回はそれで終わりではなく、この春風応援ポーチをもらうのが真のゴールです。クエストを1回クリアしただけではポイントが足りませんので、追加のクエストがあります。それがこの20分に1回行われるバトルコンテンツです。今回は撮影の都合で22サバですが、人が多い1サバに移動した方が効率的だと思います。そんな感じで、なんとか春風応援ポーチを手に入れることができました。